ハッピーバースデーモーカーハッピーバースデーモーカーハッピーバースデーディアモーカーハッピーバースデーモー カ, ーーーーモーカー14歳のお誕生日本当におめでとう 長生きしてくれて本当にありがとう看護師として頑張っていくために冬の間家族にモカを預けることに決めておりました家族も理解してくれ元気そうなモカの写真をいつも送ってくれています 遊びに連れて行ってくれたり寒いときは抱っこをして温めてくれたりお風呂に入れて体をきれいにしてくれたり疲れているときはそっとゆっくり眠らせてくれたり 私も安心して生活をすることができております。皆様のご健康を祈るとともに、モカと早く会える日を楽しみにしています。